こんにちはこりアです本日は顔がコンプレックスのためマスクをかけての撮影になりますご了承いただけますようお願い申し上げますあのねふざけてるわけじゃないんですよ本当に なんか朝起きて、ああ、今日は顔が気に入らないな、ちょっと受け入れられないっていう時ない自分の顔。私はたまにあるんですよ。それが今日でした。お友達にも気軽に会いに行けないし、むしろもうカフェでお茶しようみたいな、とても夢のような話ですよ。悲しいな。 ということで、今日はお家で一人カフェごっこをしていきたいと思います。えっ、ー、と何を作るかというと、今トレンドのだるこなカーフィーを作っていきたいと思います。検索してみるといっぱい出てくるんだわ。見た目が一番良さそうなえっ、ー、と。 まずはあの普通バージョン作っていきたいと思います。レッツトゥーです。はい、材料を用意してきました。えっ、ー、と至って簡単です。インスタントコーヒーとあとお湯とあとお砂糖あとミルクになります。そして、こちらがハンドミキサーゴルゴラコーヒーのあと泡を立てるために使います。 よし始まるぞ。 変わってきましたちょっともうちょっと固めになるまでいってみようか。 続いて抹茶バージョンですけれども、ちょっと材料が変わります。抹茶パウダーにシュガーにえっ、ー、と卵を使います。四十四分の一カップ。まず抹茶パウダー入れます。 飾り付けをしていきたいと思います。 トッピかかお水をみせって。 触れないけど小豆のせちゃうよ。完成しました。横から見てもふわふわです。ふわふわです。それでは味見してみましょう。まずは抹茶。 う, うん食べにくいとっても食べにスプーン持ってきた。 うん。とっても濃厚。これをね、どううまく食べれるかしら。次はふつ、普通のゴルゴルコーヒー。ゴルゴンコーヒー。いつも覚えられない。レギュラーバージョンいってみたいと思います。これもまたクリーミーで。 とっても美味しそうですとっても美味しいはい、で、今日作ってみた感想ですがとっても美味しかったです ただこれを毎日作るかって言ったらちょっと手間がかかるので今度お友達が遊びに来てくれた時に是非もう一回作ってみたいと思いますそれでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございましたもしもっと面白いレシピとかあったら教えてもらいたいので是非コメントお待ちしておりますじゃあねー